それではここからテキスト第 4.3 節拡張ユークリッド語除法に進みます。えっとまずこのアルゴリズムでそのどこが拡張かということについて紹介しておきましょう。とまあ a と b をえっと整数としましてで d を a と b の最大公約数とするときにえっとまああのこれまで代数学などで習った知識では あるえっと整数 s と t が存在してえっと d 等於 s a プラス t t b という関係式が成り立つということを習ったと思います。でえっとこの時にこのまあ計算基何学の観点からこの s と t を効率的に計算するというのがえ今回これから紹介する拡張ユークリットの互助法です。ではこれから拡張ユークリット互助法の定理を示します。 この拡張ユークリッドのご情報はですねユークリッィアンアルゴリズムにエクステンデッドという言葉がついた d e エクステンデッドユークリッィアンアルゴリズムというふうに呼ばれますのでここではその頭文字を取って EEA と呼ぶことにしますで。まず A と B を整数としまして A が B 以上で B が0以上のという条件を満たすものとします。そして乗用付き序算によりまして0以上のラムダに対して まあ、R1 から R ラムダと R ラムダプラス1および Q1 から Q ラムダを先ほどのそのユークリットのご助報 EA と同様に定めます。で今回はさらにと整数 S0 から S ラムダ S ラムダプラス1および整数 T0 から T ラムダ T ラムダプラス1を次のように定めます。 えっ、ー、とここからがあの s と t の定義です。えっ、ー、とまず最初に s 零を一、t 零をゼロと置きます。え次に s 一をゼロ、t 一を一と置きます。えそれからと i が一からラムダに対しまして、s の i プラス一を s の i マイナス一、マイナス s i q i t の i プラス1を t の i マイナス1マイナス tiQi というふうに定めます。えー、となおこの Qi というのはこれ r の i プラス l の i マイナス1をこの r の i で割った際の小ですので、えー、と こ, の こ, れこの ts の i プラス1ですとか t の i プラス1のをですね えー、と R と組みにして考えると、えー、分かりやすくなります。えー、と具体的には R の i+1S の i+1T の i+1 の組みというのはその R の i−1S の i−T の i ス1から、えー、RiSiTi の組みのそれぞれ Qi 倍を引いて、えー、定めることができます。でこの時に、えー、と次の性質が成り立ちます。 えー、とまず1番目の性質は、えー、と i が0からラムダプラス1の間に対して、えー、si 倍の a プラス ti 倍の b イコール ri という関係式が成り立ちます。で特に、えー、とこの i がラムダの際には、えー、s ラムダかける a プラス t ラムダかける b が、えー、と a と b の GCD に等しくなります。でえー、と2番目の性質はこれは SI や TI の, その大きさに関する性質ですけれども、えー、ともし A が正ならば、えー、と I が0からラムダプラス1の値に対してその TI の絶対値は A 以下かつ SI の絶対値は B 以下となりが成り立ちますでさらに、えー、と A が1より大きくかつ B が0より大きい場合には ラムダの絶対値が、えー、と2分の a 以下かつ s ラムダの絶対値が2分の b 以下という性質が成り立ちます。えー、それではこれらの性質 の, あの証明をしていきます。えー、とまず1番目の、えー、証明なんですけれどもこれはあの機能法で行います。えー、i が0と1に等しい時は、えー、と明らかに成り立つはずですので各自で確認してください。 での時にはとその上の定義から Ri が R の i ス2マの i ス 1×R の i 1で表されていることがわかります。でここで、えー、と機能法の仮定を使います と,、えー、と R の i 位2の方は定義から R i マイ R の i マイナス2の R の i マイナス2マイナス2の i マイナス2かける R の i マイナス2の定義から R の i マイナス2の定義から R と i マイのス定義から R の定と R の i マイナス2の方は S の I の I-2×A I-2×B プラス T で表されています一方で R の I-1 はこれも機能法のから S の +T の行のですね項を一旦展開して今度は A とそれから B でまとめてみます。 項というのは、S の i-2 マイナス S の i-1 かける9の i-1 となります。一方でこの B でくくられる項の方は、えっと T の i-2 マイナス T の i-1 かける9の i-1 となります。ところがこれはこれらはそのこの定理の前の方で定義しました S i と T i の定義から見ますと、この A でくくられている今ここで あのポインターで示している項とええいうのは実は s i に等しいということが分かりまして。それからえっと b でくくられている今あのレーザーポインターで囲っているこの括弧内の項というのは実は。えっと t i に等しいことがわかります。これであの一番目の性質を示すことができます。それからえっと二番目の性質に関してはあのここでは説明あの証明は省略しますけれども。あのこの授業は進んだ段階でえっと取り上げる。 ことがあるかもしれませんそれでは定理の証明が終わりましたのでこの拡張ユークリット誤助法のアルゴリズムを示します。入力は R の源 F と G です。でこれに対して出力は D と S と T の組みでしてこれはどういう性質を満たすものかというと D は F と G の GCD それから S と T は Sf プラス Tg イコール D を満たす現、えー、です。でまずえー、っと最初のステップですけれども、えー、ここではその R のゼロに F を代入しまして、S のゼロに一を代入して、えー、T のゼロにゼロを代入します。でさらに R の一に G を代入しまして、S の一にゼロを代入して、T の一に一を代入します。 そしてその先で使われるそのインデックス i に1を代入しておきます。でえっと次の2つ目のステップはこの r の i が0でないという条件を満たす限り繰り返す部分です。でその繰り返す部分はこの中の abc という3つのステップに分かれています。最初のステップ a のステップでは この r の i マイナス1を r の i で割る常用付きの除算を行いましてその際の小 を, を qi それから常用を r の i プラス1というふうに置きます。で次の b のステップでは、えー、とこの r の i プラス1を求めたのに従ってこの s の i プラス1と t の i プラス1も、えー、と同じように求めてみます。 でその求め方は s の i マイナス1と t の i マイナス1のそれぞれの値から qi 倍の si と ti それぞれの値を引いたものとしてこの si プラス1と ti プラス1の組みを定めます。でまあこの計算が済みましたら、えー、と i に I,、えー、と i の値を1つ増加させましてで、えー、とこれでその ri がまあ0でなければ、えー、この 一連のステップを繰り返して計算を行います。そして先ほどのループで R の i がゼロになってループを脱出したところで、こちらにありますように、とまあ R の i その時点での R の i マイナス1を D に代入し、S の i マイナス1を S に代入し、T の i マイナス1を T に代入します。そしてこの D と S と T の組みを 値の組みを介してこのアルゴリズムを終了します。それでは例題としましてテキストの例を取り上げたいいと思いますここではその F として119それから G として35が与えられた際の拡張ユークリット誤助法によるこの GCD の計算を行っております。 でまず最初にアルゴリズムに従いまして、まあ、R0 は F と置きますので R0 は119それから、えー、と R1 は G と置きますので R1 は35というふうに置きます。で、えー、と次に、えー、と R2 から T2S2T2 T2 の組なんですけれどもこれは R0S0T0 の組からこの R1S1T1 の q 1倍を引きます。 ここで91というのはこの R0 を R1 で割った際のこの小を意味しますですのでこの場合は119を35で割りますとその時の小は3ですので91は3ということになりますそれから R0 としてここにありますように119を入れておきますあと S0 と T0 の値についてはこのアルゴリズムの 定義で S0 は1トークとそれから T0 は0はととしておりますでそれから、えー、とこの R1 ですね R1 には3、まあ、35と35が入っておりましてあと S1 はあのアルゴリズムの定義から0と置く同じく T1 は1と置くというふうにしております。でこれによって、えー、と119と1と0の組から 35と0と1の組のマイナス3倍を引きますので、まあ、それぞれの成分の引き算をすればいいわけですね。そうしますと、まあ、R2 は 14S2 は 1T2 はマイナス3となります。で、えー、と今度は同じようにして、えー、R3TS3T3 の組は、まあ、R1S1T1 の組からえっ、ー、と ののの組ということになりますでこの9の2の値は、えー、と R1 は35ですね35を R の214で割った際の、えー、小ですのでこれ2が出てくるというわけですでこのような先ほどのステップと同じような計算を行います と,、えー、と R3S3T3 が、えー、と7とマイナス2と7ということになります。 で次にこの R4S4T4 を同じように計算しますけれどもこれは R の2を R の3で割った小を q の3と置きましてそれからこの R2S2T2 の組から R3S3T3 の組の q 3倍を引くとそれぞれの成分を引くという形になります。そうしますと R4 が 0S4 が 5T4 が −17 ということになりますので まあ、この119と35の最大公約子は R の3ですね7であるということが分かります。それからその際にその119と35にそれぞれかけてですね7に等しくなるような数というのはこの S3 と T3-2 と7であることも分かります。それでは今回の授業のまとめです。 今回はまず可換関の基本的な定義の復習を行いました。でそれから、えー、とユークリッド五条法、次いで拡張ユークリッド五条法のアルゴリズムを示しました。えー、と次回の授業内容の予告です。えー、と次回は、えー、と今回行いましたその拡張ユークリッド五条法についてまあその性質を取り上げて解説します。それから、えー、拡張ユークリッド五条法の応用の一つとしまして 方逆元の計算の手法について紹介しますこの方逆元の計算はテキストでは第 4.7 節に説明されておりますのであの必要のある人は予習をしてきておいてくださいそれではあの今回の計算基数学1の授業をこれで終わりたいと思いますお疲れ様でした